v スタジオを紹介いたします V スタジオはご覧の通り VR 空間を用いたシステムアプリケーションです画面上に自由にコンテンツを表示して映像を作成していくことができますパワーポイントを大きくしたり高画質な動画もこのようにスムーズに映し出すことができます例えば遠隔地とのディスカッションの場面など さまざまなエンターテイメント性に富む映像を簡単に作成することができます。皆様の映像作りのお力になれますと幸いです。ありがとうございました。